はい、どうも、皆さん、こんにちは、あの、ちです。ということでね、え皆さん、最終回、第7話、見ましたでしょうかいやー、もう、本当にね、煉獄さんの最後、かっこよかったし、もう、あの、なんか、母親からのね、あの、走馬灯じゃないけど、立派にできましたか立派にできましたよっていう、あのところがマジでいいですよね<笑>。あそこ本当に好きなんですけど、いや、もう、そんな、煉獄さんの、本当に柱としての、席も全うした、最後っていうのがね、描かれた、第7話だったんですけど、めちゃめちゃ、感動しました。ということで、え 実はですね、今日もですね新規カットありましたよということで皆さん気づきましたでしょうか<笑>俺気づかなかったんだけどまあ、ちょっと見返してね気づきましたんでそちらをね紹介していこうかなと思います新規カット紹介しますということで皆さん今のうちにチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いしますでは早速やっていきましょう はい、ということでね、まず新規カット1個目なんですけども、え、こちらですね、血を流す煉獄さんに震える炭治郎ということで、煉獄さんの炎行とえ赤座の乱式がぶつかった後ね、煉獄さんがこう、 ってなってね炭治郎がねちょっと心配するねシーンでまあ、こんな感じで震えるね新規カットっていうのが新たに追加されておりましたということでまあ、炭治郎の焦り具合っていうのがねえより一層わかるね新規カットとなっておりますまあ、これはちょっと気づきにくいですよねただまあなんか炭治郎の焦り具合っていうのが非常にね強調されておりますはいえ続いてですね死ぬな京次郎って言ったあたりのねシーンでね赤座のね新規カットっていうのがね追加されておりましたこちらですねえ円弧を食らった後全くこう一切動じることない赤山 ってていうのが堂々とししたたねね形で描かれておりました、ね、こんなね、斜めのカットあったんだって感じなんですけど<笑>、後で気づきました。はい。ちょっとね、やっぱこの赤座のね、堂々とした姿っていうのがね、斜めから撮ることによって、なんかさらに一層すごい上からの感じがね、圧というかね、そんな新規カットになってるんじゃないかなと思っております。いや、これも気づかなかったっすね、あんまりね。うん。で、まあ、こちらの場面ではですね、こんな感じで、煉獄さんの後ろから撮ったね、角度っていうか、このアングルっていうのも追加されており ましたということで、えー、ひそかにね、このね、場面で結構追加されてはいたんですけど、意外と気づかなかったね、えー、新規カットたちとね、えー、なっておりますね。で、まあ、最後の新規カットなんですけど、皆さん何だと思いますかはい。無限列車編、最後の新規カットはこちら<笑>なんだこれは煉獄さんから逃げる赤座の風圧を耐える炭治郎と<笑>なっております。 なんだこれこれ最後の新規カットなのか本当に。こんな締まり方でいいのマジで。うん。はい、ということでね。赤座がこう逃げ出した時の風圧に耐える炭治郎となっております。はい。 何もコメントすることないっすね。<笑>これが最後何回っていうオチとなってるんですけど。新規カット70も追加されてたの気づかないところもあったんじゃないのって感じなんですけど。まあ、僕は4話から紹介してるんで、なんとも言えないですけど。70カットってやっぱね、そんななかったっすね。正直ね。ということで、皆さんいかがだったでしょうかいや、第7話本当にすごい良かったっすね。まあ、できれば6話、7話続けてやっぱ見るのがね、あの、いいかなと思うんですけど、赤座が来て、ま、 なかってそれでまあ赤座が逃げてでその後煉獄さんのあのいろいろな話っていうことでまあそこはやっぱ続けてみるとねより一層深まる部分があるかなと思うんでそこはねぜひぜひ続けてみてほしいかなと思うんですけどやっぱり第7話の煉獄さんのお話煉獄さんがやっぱり根子を認めるって言ったところもねそうですけども煉獄さんがね自分のことよりも父だったりとか弟の心配をしていたえそんなね場面があるんですけどそこが本当に非常にやっぱ人の良さっていうのが出てて感動できるかなと思って ているんでしっかり聞けなかった人はねぜひぜひあの煉獄さんの最後の話っていうところね結構重要な会話してるんでもう一度聞いてみてくださいいやそしてねなんとね、えー、次回は遊格編ということでいやもう始まっちゃうんだねって感じなんですけど遊、えー、格編に関してはねちょっと別動画でお話ししてるんでぜひぜひそちらをご覧くださいということで、えー、皆さん無限列車編第1話から第7話でお疲れ様でした <笑>同時視聴もね、えー、遊楽園やっていくんで、ぜひぜひよろしくお願いします。まあ、遊楽園のね、毎週動画もね、まあ、作るか作らないかわからないですけど、ま、あちょくちょく動画を作っていくと思うんで、ぜひぜひそちらもご覧ください。ってことで、この動画良かったよという方はね、え、ぜひぜひ高評価、そしてね、えー、チャンネル登録なんかもね、よろしくお願いします。えー、そしてですね、皆さんのね、あの、煉獄さんかっこよかったよとかね、あの、ぜひぜひコメントなんかもよろしくお願いします。いや、なんか見た限り、あの、アザの剣なんですけど、あれやっぱアザっぽいっすよね。なんかその辺 もねなんかコメントぜひぜひよろしくお願いします。ということでまた次回の遊客編でお会いしましょう。うっかり。